生まれ中野育ちのエイサーをぜひご覧くださいそして本日こちらの紹介をしてくださいますのは荒川翔之助さんですそれではお願いいたしますはい私たちは東京都は中野区東京中野区荒川樹絵さんでございますよろししくお願いします

私はですね、えー、沖縄の伝統舞踊 A ーをです、ね、関東各地のお祭りで披露させていただいている学生団体なんですけども、えー、ご覧のお客様の中にはなぜ東北の祭りなのに沖縄なんだって思っている方もいると思います簡単に説明させていただきますと以前から東北の方とはつながりがありまして震災直後には東北の方にボランティアに行かせていただいたり本回の中野チャンプルフェスタにはいわきの方から参加していただいたりなど以前から親交がありました。今回は

東北頑張れという気持ちでやらせていただきますそれでは行きましょう千葉利尾東北

んん「はいやきはいやのしまんじゅう」「スイだって」

し「足のチョラさやあなたのお

嘴巴

b o e

あらかじめさんでした。大きな拍手お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。